みなさんこんにちは。さあ、えー、冬の寒さも本格的になり、えー、ここ阿蘇地方も一段と寒くなってきました。うんえー、今回も佐藤義之阿蘇市長に阿蘇市のさまざまな話題を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。えー、さて阿蘇市では、はいえー、10月から1ヶ月間にわたって。うん 恒例の市政報告会が行われました、えー、市長自ら出向いて市政に関するさまざまな取り組み状況を報告されたそうですが、ねはい、今年はいかかがでしたか、はい、あの合併以来、うん、ずっとやっておりましてもう12回目を数えることになりましたけれども、うん、より透明性を持って、うん、そして住民の皆さん方に直接 アソシの財政はもちろんですけれどもいろんな取り組みを報告する、うん、そのことが行政のやっぱり使命の一つでもあるということを考えておりました、うんまあ、おかげさまで会を重ねるごとにいろんなご意見等も出てまいりましたけれども、まあ、とにかくあのゴールデンタイムの夜7時からということで多くの皆さん方にお見舞いただきましたけれども本当にあのよく時間を作っていただいて、うん ご参加していたす。うん、はいえー、今回はですね報告会の中でまず市長が市政全般について、はいえー、その後教育関係を阿南教育長から、はい、また会員から3年が経過した阿蘇医療センターの取り組みについては、はい、井野事務部長から最初のおよそ1時間程度ですね、はい、分かりやすく説明があったそうですけれどもその後はあの。 意見交換会の時間もあったということで、はい、あの会場の市民の方たちからはどのような質問や提言がありましたか、うんね、やっぱりあの一番の質問というよりもまず私の方から、うん、5年前の九州北部豪雨災害、うん、えっとあの火山の噴火もありましたし、うん、地震もありました、うん、その中で果たして阿蘇市の財政がどのようになっているのか、うん、本当に大丈夫なのかと。うん という意見もありましたし、うん、多くの方々がそれを思っておられることだと思いましたので、うん、まずその状況について説明をさせていただきました、うん、特にあの災害があり、水害、あの地震を問わず、うん、あのいろんなあの補助金のかさ上げを何とかしてお願いをしたい、そうしなければ、あのあの純粋な 財政事情はすごく厳しい状態でありますから、うん、そのことをお願いをした結果、うん、あ相当 の, あのかさ上げをしていただきましたので、うん、あの財政についてはおかげさまで合併以来、14億円という、うん、あの財政調整基金、はい、これを取り崩 す, すことなく、うん、あの事業が今、やって、 できておるということは非常に良かったなということでまず報告をさせていただいたりその後はこの地震災害におけるいろんな道路とか農地とかあるいは大街道路であるあの北側のトンネルあの57号線の問題とか JR の問題とかそんなことを あの報告をさせていただきました、うん、その上でご質問が、はい、あのたくさんありましたけれども、うん、やっぱりあの1年半経っておりますし、うん、生活再建に向けてあるいはあのインフラの整備がどうなってるのか、はい、そこが一番気になるところでありましたけれども、うん、あの生活再建についてもいろんな制度が出てきましたので、うん、その制度を改めて あのこういう事業がありますということを報告をさせていただくと同時にあの農地とかあるいは道路とか原野とかいろんなことの進捗状況を説明をさせていただいたということの中でまた質問もありましたのであのそれに的確にお答えをさせていただいたということで少しはあの気持ちがあのこう安心された部分はあったんではないかということを感じておりました。 あの市政保護会には昨年よりも100人ほど参加者が多かったということで、はいはい、やはり市民の、ね、皆さんの関心がこの数からも見て取れますで市長がおっしゃったように、ね、その近い距離で市民の皆さんとタイムリーにこう会話をねそれはもうあのただ一方通行ではなくて質問をされる場合は、うん、本当にあの生の声を聞けるし。うん また表情も変わってきますから、はい、それが実感として、うんうん、あの自分たちが受け止められるという、うんうん、あのそれを感じ取れると、うん、そこからまた新しい取り組みと政策というものが生まれてくると思ってますので、うんうん、すごく大事な時間をいただいたなと思ってます、はい、あのますますこれをきっかけに阿蘇市が発展していき、はい、また有意義な、ね、時間となったと思います、うんえー、さて話題を変えます10月ですね、うん、麻生の警官が 国の重要文化的景観に選定されたそうで、はい、おめでとうございますありがとうございます、はいえーまあ、これまでの取り組みが評価された結果だと思うんですが、はい、これに注目してそうですねやっぱりあの世界文化遺産という指定を最終的には、うん、あの求めながら活動を続けております、うんはい、その道半ばの大きな重要文化的景観が あの10月に認定をされたということはすごく大きいと思いますしまたあの広域的にあのこの取り組みが認められたと各地域においてもそういう景観 の, の重要性ということが認定をされておるからすごく良かったなと思うところとあそしにおいてはちょうど大官房ですか、はい。 あそこを中心としながらあの草原 の, この景色というんですか、うん、それをあの外輪山を中心にして認めていただいたということはすごく良かったなとは思っておりますまだまだあのそういう魅力のあるところがありますけれども、まあ、残念かなあの地震によって壊れたところも出てきましたし、うん 早くその辺が追加をまたしていただけるように積極的なあの活動をしていく、うん、そしてあの我々が今復興を望みつつある中に大きな元気と、うん、そして希望と、うん、そしてあの未来を与えていただいた大きなあの礎の一つではないかなと思ってますけれども。うんうんうん あの市長がおっしゃったように、阿蘇郡市の、ねはい、一体的な取り組みが評価されて、はい、あのこれまでには51も の, その選定地があるそうなんですが、うんそうですねまあ、今回の7市町村に及ぶ規模での選定は、日本初の例となったということです、はい、これはやっぱり、あの同じ阿蘇は一つだという、うん、あの気持ちを一緒にしながら持っていった、うん、その素晴らしい結果であると思いますから、うん、もっと大事にしながら、力を合わせて、うん、住民の皆さんと、それから先人たちが築いてきた。 うん、この大切な景観というものを守っていかなきゃいかんと思ってます、はい。あの本当に世界文化遺産登録に向けての大きな一歩になりました。えーえー、どうぞ市民の皆様のあのご支援もよろしく、はい、お願いいたします。また応援をよろしくお願いします。はい、えー、さて最後の話題ですが、阿蘇市ではえ十一月から新たに、はい。えー ふるさと応援寄付金事業、はい、こちらに取り組み始めたそうですね。はいはい、そうですね。はい、あのこの事業は、うん、そもそもあのあそ環境共生基金ということで、はい、ふるさと納税を活用しながら、うん、あの、うん、先人たちが築いてきた。 この素晴らしい火山からの恵みというものを、うん、あの自分たちではなだけではなくて内外ともにあの同じ心を持ちながら、うん、あの取り組んでいきましょう保全していきましょう守っていきましょう、うん、でかあの活用していきましょうということの中で、うん、環境共生基金というものを軸にして、うん、今までやってきました。はい、そのの中での具体的取り組みとしては、うん、未来を背負う 子どもたちのやっぱ環境学習とか、はい、あるいはあの野生の植物の大切なものを残していこうという取り組みとか、うんうん、そんなことをあのやってきましたしあのまた、そればっかりではなくて、 今度は麻生が農業と、うん、それから観光のこのコラボの中で、うん、あのいろんな魅力のあるところがありますそういうものを総合してあの発信をしていこうと、うん、その中で全国の皆さん方に注目をしていただこうという、うん、まさにあのふるさと応援ということをお願いしようということで、うん、その寄付金事業というものを11月の1日から、はい あの立ち上げたところです、うんうん、あの非常にこの事業楽しみなんですが阿蘇、えー、の恵まれた素晴らしい環境の中で育まれた阿蘇の産物、ね、いっぱいありますけれどもそれがあのお礼の品としてそういうこともしっかりと、うん、考えながらすごくあのいい産物とありますしおい、うんうん、しいものがたくさんありますから、はいうん、ここは是非とも、うん、あの関心を持って、うん ご期待していただふるさと応援寄付金事業については、えー、ご覧のとおりとなっておりますあの詳しくは阿蘇市のホームページにも、えー、載っておりますのでぜひご覧いただきたいと思います、はい、ではここで恒例のクイズをお願いいたします、はいえあのー、この回のクイズは、はい、先ほどのインタビューの中にも出てまいりましたけれども、うんはい、阿蘇市が新しく、うん あの取り組んだあのふるさとを応援する事業ですか。はい、ああ、それが、何月からスタートしたんでしょうか、うん。はい、えー、クイズはですね。今回のク九時スタイリング。阿蘇市ふるさと応援寄付金事業は。 何月何日にスタートしたでしょうかこれが問題になります、はいはい、そうですねはい同じ数字があ並んでますね並んでますねはい<笑>市長が1回おっしゃってますので、はい、ぜひ巻き戻して確認してみてください、はいえー、この阿蘇市ふるさと応援寄付金事業のお礼の品についてはオンラインショップ ASOMO の商品もたくさんございますまた ASOMO では現在冬の贈り物お歳暮商品も販売中で、えー、今回のクイズのプレゼントはそれらに関連するものとなっております、ね 皆さんのたくさんのご応募お待ちしておりま す, 失礼します、えー、ようこそ視聴室今回は10月に行われた市政報告会そして阿蘇の景観が国の重要文化的景観に選定されたこと そして最後に阿蘇市ふるさと応援寄付金事業についてお伝えしました。えー、なお今回が今年最後の放送となります。はいはい、はい。皆様少し早いご挨拶ですが、えーねえー、来年もどうぞ。そうですね。来年もよろし く, ろしくお願いいたします。視聴、えー、どうもありがとうございました。ありがとうございました。クイズの正解者の中から抽選で阿蘇ものギフト商品からご飯とお酒が進む。 阿蘇のおかずセットを1名様にプレゼントします。今金食堂の赤牛味噌、阿蘇ハイランド開発の手作り高菜ラー油、ア物語の生姜の佃煮、江藤加工食品のゆず大根、ひばり工房のスモークソーセージがセットになった商品で、毎日の食事にぴったりです。こちらは、ふるさと納税のお礼の品、また来年1月31日まで販売している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 阿蘇市で最も多く収穫されるブランド米の名前は、の答えは、阿蘇コシヒカリでした。たくさんのご応募お待ちしています。